いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する生き物男子バオシンです。この動画面白かったら高評価グッドボタンとそしてチャンネル登録をお願いします。今回こうザオ温泉から東北一周旅行を2日間でやりますというふうに広報のソーシャルメディアで、ね、拡散させていただいたんですが、まあ本当に初歩的なミスなんですけれども、バスの搭乗予約日を間違えてしまうという大失態をしてしまいまして。<笑> いろいろこう予定の組み直しもしてみたんですけれども結局一日では東北地方を。 全てを回るということはこれはもう実現不可能だなっていうことを思い知りまして急遽ょ蔵王をスタート地点に蔵王温泉とそして山形市内で、まあ、何か行き当たりばったりなんですけれども楽しんでいただけるような見て面白いなと思っていただけるような動画シリーズをご用意して最終的に宮城仙台をゴールにするそれのような旅行動画シリーズにしようと蔵王まで来ました蔵王はやっぱりスキーも有名ですがこの温泉も有名なので僕はあのスキーは全く特 ではないので、では温泉でどうかなというのと、あともう一つは蔵王といえばやっぱり樹氷が有名だと思うんです。なので、樹氷が見れるかどうかわからないんですけれども、ロープレーリに乗って蔵王の景色を楽しんでみたり、山形の郷土料理も食べてみたり、そんなリラックスできるような内容の動画を皆さんにお届けできたらなと思ってますので、ぜひ最後までお付き合いください。全く東北一周旅行を諦めたわけじゃありません。jr の駅員さんから聞いた情報なんですけども、春と夏の青春18きっぷ。 春の方はもう使い道を決めてしまったので夏の青春18切符を使って東北地方を1周しかもちゃんと2日間という予定を組んで改めて挑戦してみたいなと思っていますのでよかったらそちらの方もご期待ください、はい、そしてまた今回も旅の感動体験を一緒に共有させてくださいそれでは今回の旅を始めていきましょういいお湯でした Google マップで調べたところ、蔵王温泉には、はっきりしているものだけでも3つの足湯のスポットがあったんです。一つは緑湯の足湯、大宮の足湯、そして今日オープニングを撮らせていただいた、ロバタさんの足湯ということで、残念ながら今日蔵王に到着したのが7時20分とかなり早い時間だったものですから、唯一利用できたのがロバタさんの足湯だったというわけです。無料開放されているので、いつ来ても大丈夫です。 あと蛇オの温泉ってどうやら硫黄が混じってるようなんですよなのでもしかしたら間違ってるかもしれませんが足から上がったら肌がツルツルになったような感じがしたんですよねもう隣から湯気が立ち上ってると思うんですけれども見てくださいこれ。 たっぷりのお湯が川の水に混じって出てきてますそしてこんなにも水が染まっていますさすが座王だなって実感をきました まずこの山形宮城ツアーの第1弾として蔵王中央ロープウェイからの景色を皆さんにお見せしたいなと思いますこれからロープウェイ乗り場に移動しますので一緒にこの冬の一番多分最高のロケーションだと思うんですけれどもこの最高のロケーションの蔵王の景色を一緒に楽しみましょうではまた後ほど もうすぐ蔵王中央ロープウェイです。僕はとにかくスキーよりも景色を楽しみたいので。はい、早速チケットを購入してみたいと思います。幸福券を。千五百円で行けるところで。自称は見えない。自称は見えない。自称は見えない。は見えない。は見え な, な, な, な, ない。ありがとうございます、ないたす 購入できましたしかもコーヒーの割引券付きです嬉しい<音声>今からロックウェイに乗りますやっぱりスキー屋の豚が多いのですごい音ですね We'll、you ザオ中央ロープウェイトリカブト駅と読むんでしょうか間違ってたらごめんなさいそちらまで移動してきましたそしてここに展望台あるんですけどもこれから展望台に登ってその景色を楽しみたいなと思いますここから 1,2 分の距離なんだそうです行ってみましょうかそれでですねあんたちょっとねっていう風に 言われちゃいましてというのも僕着物男子じゃないですかそうすると必然的に草履履くことになりますよねそんなんで上がったらどうなるかわからないよっていうことで見えるでしょうか長靴お借りしちゃいましたというわけで初めてですよ施設の方からいやいやいやいやそんな危ないことをしちゃダメだよって褒められて心配されてたんですけどね長靴を貸していただいてこうやって今雪の上をね上がってるんですけどやっぱり雪最高だな木最高だ な, 高だなイエー はい最高だな、滑ることはできなくても。ね。そしてね。ああおおすごいおお！すごい！おすごいお！この景色見てくださいよ。見てください。この景色を一面がこう。大パノラマ。 すごいいのを見つけちゃいましたよ開運の鐘そう言われたら鳴らしたくなるじゃないですか鳴らしちゃいましょう思いっきりいきますよそれでは にになれますよううう今回の動画はいいかかかがだだったたたでででしししょょ楽ん蔵オ中央ロープウェイからの素晴らしい景色とここにある海運の鐘そしてこの鳥かぶと山から見える景色本当に素晴らしくてこの動画では樹氷を見ることはできなかったんですが山頂行きのロープウェイにもう一度乗れば樹氷はちゃんと見れるということなのでまたそちらは次の動画でお見せしますのでこの山形の弾丸ツアーほと 青が8割方占めるかもしれませんが最後までお付き合いくださいこの動画面白かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします最後まで見ていただいてありがとうございました